この番組はテレビアニメ、かぐや様はこくらせたいの最新情報をお届けするとともに、番組オリジナルの企画もお届けするというラジオ番組でございます。はい。3回目です。3回目です。イェ ー, ーイ。あ、そう、そして、うん。チャンフェスが、無事に終わった頃ですかね。そうですね。うん。ちょっと収録の都合上、私たちはまだ、うんうん。 イベントしてないそうですね。一気に収録しているんです、うんうん。来てくださった皆様、本当にありがとうございました。ありがとうございます。そしてね、うん、あれだよね、アニプレさんのブースで、うんそうそううん、なんとなんとジャンフェス限定のクリスマスカードを配布されていたと。<笑>いいのゲットした人いるんでしょうか<笑>ねえ。 あれ、さっきね、見せていただいたけど、そうそうそうそうとってもかわいい。かぐや様がサンタコスをしていたよ。素晴らしいですね。そしてあの、ちゃんはい、もう、会長は。会長は新しいよ。<笑>いい味出してますよね、あの、トナカイ、うん、犬。うん、うん。丈夫な髪でできてるからね。家で飾ったらかわいいよね。うん、かわいい、いいですね。ねはい、ということで。はい。 では、うん、ここで番組のルールをご紹介したいと思いますいこの番組は段位制度を採用しております、うん、メールを読まれて私たちが面白いと思ったら9や段位が上がっていきます、はい、最初にメールを読まれたリスナーさんは、えー、10級から スタートいたします、うん、以降私たちが面白いと思ったら9位を徐々に上げていきますはい、えー、9位は10級からスタートして1級まで1級以降は段位となり初段から10段まであります、うん、で10段の人が私たちから面白いと認められれば、うん、恋愛永世名人の称号を授与いたします、うん、もうねすごい伝説。 また、初段、5段、10段、恋愛衛生名人を獲得したリスナーさんには、番組グッズをプレゼントいたします。おーい。はい。メールではなく、ハガキで採用されると、段を2段飛び級できますので、ハガキでも、どしどしお待ちしております。はい。ということで、はい、この配信が、うん。なんと年末、うんうん。今年最後の、うんうん。配信ということで。うんうんうんうん、そうですね。 ね今年ね、もう、絶対に言わないって、もう言、<笑>もう 言, っもう言ってるから。そうそうそ う, そう。言ってないけどね、そうなんです。うん、この、あの、ラジオ番組は、あの、古賀さんに NG ワードを仕掛けて、行きますという、はいはいはい。言ったら、もう私がドーンだよっていう、ね。<笑>今日は言わせない。え、で、ちなみにさ、年末の予定ってもう決まってますか、はい、あうわーえっ、ー、と、今日、えっ、ー、とね、年末の予定うん。年末の予定はね、まだそんなに。うん。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 あーでもねやっぱお休みの日にうーん確かに、うん、まとめてっていう感じかなどこ掃除したりする私トイレ掃除は欠かせないやっぱお風呂掃除はするよねあっお風呂そうだねえも、うん、<笑><笑>怖いよ怖 く, い<笑>怖くないよ怖くないよ、うんうんうん、あとなんだろう、うん、普段んえっ理って結構する あーでも時間があるときかな自炊はよくする早く帰って来れれば、うん、だねそうだねじゃあキッチンも掃除しなきゃいけないよねうんんえしてるキッチン<笑>キッチンはねまだそんなでもやっぱやったときはねいっぱいやるかなどうんだよ はい、というめいきましょういはい読んじゃおう<笑>平成最後の国レイディオパワードバイ四宮グループ<笑>この番組は四宮グループの提供でお届けいたしますだよ平成最後の国レイディオパワードバイ四宮グループ 番組に届いているメールをご紹介いたします、はい。作品の感想、私たちへの質問、全く関係ない質問でも何でも構いません。うん、ぜひメールを送ってくださいということで、今回もね、うん、たくさんメールをいただいておりますので、ご紹介いたします。はい。ペンネーム、ゆきさくらさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。小賀さん、小原さん、こんにちは。こんにちは。初投稿です。ほら、ありがとう。うん。さて、 かぐや様は告らせたいは相手に好きと言わせる恋愛頭脳戦が描かれておりますが、うん、お二人はこの人に〇〇言わせたいという言葉はありますかというメールです、うん。〇〇を言わせたい。うん、私はもうあの間違いなく、あおちゃんに NG ワードを言わせたいという精神でやっているけれども。いやー、私は言わせたくない。ドーンって言わせたくない。<笑> すごい私<笑>言わせたくないそう、若干ね、あの、メールコーナー入ってからテンションが落ちて、元ない。<笑>クソ、今回はいけたと思ったんですよ。からね、まぁてて、ね、今回ね。そう。あ、おやばい引っ掛けない<笑>何が来ると思った逆に。でも掃、掃除。あ、大掃い人い行ってたんだ、うん。なんか、年越しそばとかお餅とか、そっちに行くかなって思ったの。大、うんうん、掃除だった。 これが掃除だなって思ってたら、そのフレーズを避けようとしたら、<笑>キッチェンって、ちょっとマニアックなと思った。<笑><笑>すごい、なんか、なんか、ポイント、ポイントくるなと思って思っ、<笑>キレイになっちゃって、フェル読んでください<笑>ペンネーム、まやぎすさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。小川さん、小原さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。国レイディオというタイトルに合わせての質問ですが、はい。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 相談されることが多いってことはやっぱ話しやすい。うんうん。っていうタイプの人なんだね。そうですね。はい。相談されること多かった相談されること多いと思いますうん。私に恋愛相談したいと思います<笑>あ、でも、そんな、<笑>そんな結構私、結構趣味になって聞きますよ。ねえ、その分に対して<笑>相談したいって言いづらいわ。<笑> <笑>どうだろうでもなんか話し出したらすごい真剣に聞いてくれそうだよね、うん、青ちゃんね。聞きますよ、聞きますよ。<笑><笑>私は逆に。え、めっちゃ相談されてそうです。あ、うーん。でも、そうだね、うん。相談される。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 そうなんだね。私は多分。抑えられない話好きな人ができたら多分ね、バレる。ああ。言いたいとかじゃなくて。うんうん、バレる。えー、え。えお前俺のこと好きなんだろって。そういう人は好きじゃない。<笑><笑><笑>そういうことじゃない。いいね、恋バナ。ありがとう。<笑><笑>はい、ということで、次のメールご紹介いたします。はい、おペンネーム、あやねさんからいただきました、うん。ありがとうございます。ありがとうございます。 青ちゃん、ココちゃん、こんにちはこんにち は, にちは初回放送、早速聞きましたようんうん、ありがとうありがとうお二人の仲の良さと素直な声に終始癒されながら、テンポの良 い, いトークにたくさん笑わせていただきました。はい。 <笑>さて、青ちゃんが今回のコメントの中で、ドーンと言わせないという目標を立てられていて、<笑>うん、ふと思いついたのですが、うん、NG ワードゲームのワードをリスナーさんから募集してみるというのはいかがでしょうか毎回いろいろなワードが集まって面白いんじゃないかなと思ったので提案させていただきました。これからも毎週ラジオ楽しみにしていますね、ということで。うん。おー、これはいいね。いいですね。 そうなんですよ。あの、NG ワードを決めてくださってる間、うん、私、あの、ブースにぽいって<笑>、ブースから出されて、一、う、人、ん、ぼっちなんです。うん、寂しいんです、うん。だから、ぜひ、NG ワード私が言わなそうな言葉を送っていただけると、うん、大変ありがたいですね。<笑>そうか、言わせない、い言わなさそうなやつね、はい。私はどんなワードが来ても言わせられる自信があって、徐々についてまいりました。<笑>あやねさん、あの、 ありがとうございます。これはいいですね。今後募集したいと思いますよ。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、ではでは続きまして。ペンネーム、恋するうさぎちゃんさんから頂きました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、かぐや様、初期ちゃん、おはこんばんにちは。おはこんばんにちは。 かぐや様は小倉世代、アニメラジオ放送おめでとうございますびっくりびっくりびっくり派手な派手な派手な<笑>ありがとうございますえ、<笑>突然なのですが、え、お二人に質問があります。今、私は恋をしています。あですが、相手はすごく美人で、彼女を前にすると緊張してしまって、うまく喋ることができません。何かいい方法はありませんかという。ーん。ーん。 なるほど、うん。美人な。うん。え、ちょっと見ていいそれ。どうぞ、どうぞ。緊張しちゃう。そうね、緊張しちゃうよね。うん、で、さらに美人だったり、かっこよかったりするとね。うん、余計にね。ね。何なんかね。ああ、いいですね、でもなんか。ええー、どうしたらいいうん、どのくらいの立ち位置なのかが気になるね。仕事の同僚なのか。<笑>確かに。 先輩学生さんなのか。先輩っていいですね美人の先輩って、なんか、いいですね青ちゃんが興奮しております。<笑>いい<な><笑>え、どうだろうでも、なんだろう前回のね、うん、放送配信でも言いましたが、はいはい、ストーカーという行為は絶対にダメなので、<笑>ね、そうですね。あの、うん、気になるようだったら、うんうん、あの、 挨拶するっていうところから始めてもいいかもしれない、うん。相手が何も全く自分のことを認識してないんだとしたら、うん、挨拶することで、次、また次声かけられた時に、相手の人が、うんうん、ああ、この前声かけてくれたなっていうのが、きっと頭に残ってるはずだから、うんうん、ちょっとしたそういう些細なことって、確かに。ね、から始まったりするから、うんうん、何かこう大きく動かなくてもいいんじゃないかなという気はするけど、どう思う いいと思います。いいと思うはい。ちょっとした行動から始めてみたら、ちょっと、展開が。そうですね。あるかもしれない。うんね、あまり怖がりすぎずに。うん。頑張って頑張ってちょっとキュンキュンしました。いいですね。頑張ってねということで、はい。メールは絶賛募集中です。ん私たちが面白いと思ったメールは、9位、3位を上げていきますので、ぜひ送ってください。ん以上、メールコーナーでした。 平成最後の「国レイディオ」パワード・バイ・シノミアグループ川はいえー、リスナーの皆さんから恋愛に関する川柳を募集いたします笑える川柳共感できる川柳泣ける川柳何でも構いません五七五形式で送ってください逆にアンジャゴリアっていう川柳には<笑> 第1、広角の可能性も十分ありますので、お気をつけください。しゃ<笑>気合が入りましたよ。<笑>はい。では行きます。ペンネーム、たくさんからいただきました<音声>。好きのサイン。くれているのに気がつかず。のー<笑>あーこれやるだ<笑>後で言われるパターンですね。あの時好きだったんだよって言われるパティのやつですね。<笑>うん。 うん、続きはなく。続きはなく、これだけ。<笑>なるほど。<笑>うんうん、どうしたら気づくんだろうね、でも。どうだろうね。うん、切ない。<笑>続いて。はい。ペンネーム、タンカニッケルさんからいただきました。失恋の直後の行動、痛すぎる。<笑>何しちゃうかな。何しちゃうかな。<笑> 海とか行って叫んじゃう<笑>確かに痛い<笑>叫んじゃう<笑>ありがとうございました<笑>はい。ペンネーム、エンプティーダンプティさんから頂きました。もし俺が女子なら惚れると慰める。<笑>うーん。<笑> これもあれじゃないですか失恋した時の痛い直後の行動。痛すぎる。同じ人、友達になれるんじゃないそうかも。あ、仲間が。あ、炭ニッケルさんと。お友達ができたよ。ね、よかったねキュンキュンするのないのか<笑>欲しいはい、運が欲しい笑っちゃってる。ペンネーム、マイペースさんからいただきました。<笑>ペースさん。 集合写真2つに折ってツーショット<笑>これは失恋直後じゃないけど痛いな<笑>これで、ね、でもね<笑>中学の時いた<笑><笑>友達 そう、なんか、なんかさ、スポーツできて、うん、クール系の女の子って、こう、モテたりするじゃない、うんうん、だからで、そういう子って、やっぱ男子に興味がないって子がいたもんね、うん。サバサバしてるよね。そうそうそう。で、前に告白されたって言ってて、うん、ただでも、男の子に恋愛自体に興味がないって子だったから、うんうんうんうん、まあ、あっさり振ったらしいんだよ。うん、で、なんとなく、 私、少人数の学校だったから、うん、あいつ告ったらしいぜ、みたいな話がこう、広 ま, なんか広まっちゃったのね。で、後日、修学旅行行って、うん、なんか写真を撮った時に、結構離れてた位置で撮ったらしいんだけど、<笑>個人的に買って、こう、何二つ折りじゃないけど、うまく折り込んで、並んでるように見せて、切ない顔をしてたっていう話を聞いて、痛いけど、悲しいって思った。なんかあれだね、その、 集合写真っていうのがまた切ないね。なんかその、同じね、グループにいて、その、4、5人ぐらいで撮ってる、なんか楽しそうに、イェイって笑ってるやつでもなく、無の顔のそうよね。<笑>集合写真って結構ね、顔がね、<笑>シュッとしてるもんね。そっか。そっか。切ねえ。うん、切えな、うん。幸せになってほしいな、みんな、うん。よし、では。ペンネーム、飛び入り魚さんからいただきました。<笑> お返事の、ごめんね以降が記憶にない。<笑>うん、寒いよ寒いよ<笑>寒いよここは。そうだね、ごめんねっていうフレーズが頭にガーンって響くよね。気づいたら、次の日の朝、みたいな。 ペンネーム、モキチさんから頂きました。モテたいです。とってもとってもモテたいです。絶実以降、コメントが続いておりますので読ませていただきます。はい。モテたいです。笑い。え終わりです。モキチさんモキチさんモテたいと思っている間は、 モ テ, <笑>モテない。なんか、あの、彼女欲しい欲しい、彼氏欲しい欲しいって言ってんのと一緒で、うんうん、欲しいなって思ってる時にできなくて、うん、意外と、あ、今仕事頑張ろうとか、うんうん、何かに切り替えた時に、うん、ふと出会っちゃったりするから、そ, な ん,、ね、そんなにね、焦る必要はない、うん。あまりモテたいオーラを醸し出すと女性は逆に引くよ。そうね、そうね。あ、この人、男性なのかな<笑>女性なのかわかんないけど<笑>、うん。おい。はい。では、ペンネーム。 開イやエリヒメマルさんからいただきました。悪いとは思っていても胸見ちゃう。なるほどね。コ<笑>カさん、これは。開イやエリヒメマルさんはご無沙汰しております。はい、あらあら。なるほど、うん。なんでさ、ご無沙汰している男性リスナーさんはさ、うん、私への胸のなんかこういう攻撃的な遠回しなメールが多いんだろうね。<笑><笑>でも。 ちょっと聞こう。男性はやっぱ見ちゃうんですかあ。あ、あの、ここがざっくり空いてる衣装とかだったら見ちゃうのはわかる、うんうんうん。女性も見ちゃう。うん、見ますかいや、普通に3ぴってたら見ないですよ。お、紳士だ。ここにいる人はどうですか<笑>どうですかえー、目をそらされました。時間を気にしております。<笑>きっと見るんでしょう。あの人はきっと見るんでしょう。<笑><笑>ね。そういうの人はみんなそうなんだね。うん 本能だから、悲しいな<笑>。ペンネーム、マイペースさんから頂きました。あららら。放課後の教室入って、笛ペロリ。あの、ちょっと言葉悪くなるけどごめんね。<笑>こいつさ<笑><笑><笑><笑><笑>だからダメだってこういうことしちゃ<笑>え、何はい もう一つあるそうですよ。ちょっとじゃあ、ちょっと置いときますね、うん。大好きな、あの子と同じシャンプーを。<笑>これ、あの、予備軍どころじゃない気がします、この方。ちょっとやばいぞ。あの、もうやっちゃってますよね<笑>。<笑><笑>もう、この間、<笑>笛ペロリしたんじゃないし<笑>てますよね、これ。これもう、どうしよう。予備軍の枠を超えている。 もう、アオちゃんがガタガタし出しちゃったじゃん。<笑>あらどう私は、うん。アウト。じゃ、出禁でいいですか<笑>マイペースさん、あの、デキ禁を取り消して欲しかったら、はがきで、あの、メールをよこせ。反<笑>省分をね。反省分をよこせ。<笑><笑>デキ禁がついに出ました。出ました。おいらおいらおいら。らら<笑>ということで。えっと 泉流は絶賛募集中でありますはい私たちが面白いと思った泉流は9位ダインを上げますのでぜひ送ってください、はい、以上、国泉流でした平成最後の国レイディオパワードバイス忍のグループ平成最後の恋愛必勝法はい、リスナーの皆さんが思う恋愛必勝法を募集しておりますはい私たちがその必勝法を A から E の5段階で判定していきます。うん。ちなみに、実際に行った恋愛必勝法でも妄想でも構いません。うん、ということで、たくさんメールをいただきましたので、読んでいきたいと思いますはい。はい。みんな、あの、マシなメール、よこしてね。マシな。<笑>ペンネーム、赤目さんからいただきました、うん。ありがとうございます。ありがとうございます。ん エイプリールフールに告白して失敗してもごめん、嘘と言って解決。ごめん、あっつってごめんね。<笑>なるほどねえエイプリールフールに告白するじゃ ん,、うん。で、成功したら、エイプリールフールネタは無視してやったなるほどなるほど振られちゃったら、いや今日さ、エイプリールだから、説明。嘘。<笑>う自分を守る。 守る方法。ええーうん。なるほど。これさ、でもさ、なんか、かぐやさんの、なんか、漫画に、ありそうじゃない、うんうん、<笑>確かに、会長がね、やりそう。ね、やりそうだよね。<笑>うん、なるほどね。あ、うまいなでも、でも、ですよ。でも、どう、どう思ううーん、ねなんか、わかるよ。わかるけど、ね ちゃんと告白してほしいか。そうだ ね, ね。嘘はほら、今までの自分の気持ちにも嘘つくみたいになっちゃうからさ、ねね、さ好きになった気持ちは本物じゃないありがとう、導いてくれて。<笑>うん、よくないよ<笑>うん。<笑>はい。では、ペンネーム、あじひイラさんから頂きました。ありがとうございます。ガオちゃん、ココちゃん、こんばんは。こんばんは。自分が考えた恋愛必勝法は、うん、デートの前に必ずギャルゲーでリハーサルしておく。 ゲームでもリアルでもセオリー攻略通りにやると多分うまくいくと思うんですよそんなことはありませんよ<笑><笑>またしても浅はかなねなきっとこうしたら喜んでくれるだろうなっていう気持ちだったらいい、うん、けどこうしたら喜ぶだろ知ってるよ<笑>ゲームで攻略してからっていう精神で来られると<笑> うまくいかないと思うよう。そんなに女性は簡単じゃないと思うよ。良くないメールが続くな。<笑>続いて、ペンネーム翔さんから頂きました。はい、ありがとうございます。僕は、はずきルーペの CM で、 女性タレントさんがメガネをお尻で踏む姿にドキドキするので、うん、女性はメガネをお尻で踏んでいる姿を見せれば男性を落とせるはずです<笑>えーこの方も私に健康を売ってるは<笑>あのギャっていうやつねみんな並んでね並んでね<笑>順番に座っていくやつですね最近よくお見かけする CM ですね、はい、うんええ ー, ーキュンってする 落ちます落ちないよね<笑>落ちます、うん、おねそっぽ向かれた<笑><笑>えー、どうかなそれは本当にそのなんだろう、うん、ふんなんその行為そのお尻をこう弾ませる行為にドキドキしてしまうのか、うん、ただねお尻を見てるだけだと思うよ<笑>そっかなんか無駄に考察しちゃった うん、この方は、うん、あれ第9位はついてない。私の態度でわかるんじゃないかなあ、じゃあ、そういうことです。続<笑>きまして、ペンネーム、口元についてたぞ。さんからいただきました。お、ありがとうございます。<笑>悩みや話を、ただただ聞く。アドバイスはしない。うん、これで、優しい友達くらいにはなれます。そこから、 一切進展はしませんが。うんうん、間違ってない。<笑>でも、あの、なんだろう。女の子結構あるかもしれませんよ。ただただ聞いてほしいだけの。そうだね。うん。あそっか。だから、友達で終わるのか。うん。でもそこから恋愛に発展するっていうこともなくはない。全然。うん、間違ってない。うん。私はこのメールでちょっと救われた。うん、あよかった。 ありがとう、口元についてたぞうさん。<笑>はい、じゃあ続いて読んでいきまーす。はい。<笑>おペンネーム、運命の車輪さんからいただきました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。さりげなく、彼女の前で銀行の通帳を落として、残高を見せれば、きっとうまくいくと思います。かっこ、金持ちに限る。<笑>うん だからさ、そういうことじゃないんだよ<笑>いや、まあか、まあ、まあ、いるかもしれない、うん。そうですね。お金持ちの人がいいなっていう女性はいないことはないから。うんうん、いるよ。わかるけど、私はわからない。<笑>そうですね。いや、いいのかそんな。お金に釣られる、ね。 女の人っていいんですかもっと、なんか、自分を磨く努力をしましょう。どう運命の車輪さん。こんなまっすぐにおちゃんに言われたらちょっと、うーってなったんじゃない<笑>反省して<笑>え ?10 億だったらどうする動かないわ<笑>通常見て なかまず10億だったら、正直に言うと読めない、うん。<笑><笑><笑>確かに。<笑>ちょ、あた、あし、ちょっと目おかしいのかなと思って。<笑>みんなをつけて、ね。うーん、10億では別になんとも思わないな。ね、目が。<笑>うーん。どう ?10 億か。なんかでも、うん、逆になんか、やだ、うん。あの、ほいって、あの、わざと落としたんじゃないかなって<笑>。そうだね。その行為 がまず怖いよね。十、うん、10億持ってる人ならちゃんとしてって思う。そうだねそうね通知を落とすとかそんなおっちょこちょいしないでって思う。そうね。うん。なのがいない<笑>では、ペンネーム、平成最後も二次元ガチ恋税さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。平成最後の日に、君と付き合わない日も、今日で最後にしたい、と告白するとうまくいくらしい。 君と付き合わない日も今日で最後にしたい明日からあは恋人だよってなるほどね平成最後の日っていつでしたっけ、まあ、正式に言うと<笑>、うん、4月下旬5月から次の「あ」になるからなるほどえじゃあ<笑>いつ言ったらいいんだろうな5月頭うん4月下四月の最後の日<笑>あ 桜も散り暖かくなり始めた頃。はい、え、どうですか言われてどう思います<笑>君と付き合わない日も今日で最後にしたい。あんまりね、うん、個人的な話だけど、私個人的な話だと、うん、あんまり格好つけられたことをされると、 あの、好きな相手だったら、うん、あ、なんかこう、頑張って背伸びしてんのかなっては思うけど、うん、でも、あんまりこう、そうやってガツガツ来られるよりかは、素直にさらって言う、普段通りの流れで言ってくれた方が嬉しいから、うん、私はあまり響かない。だそうです。青ちゃんは私は、んーと、多分、よくわからない気がする。<笑> <笑>言われてもなんか、ん<笑>ってなりそう<笑>。っていう。だからだ、だってね、<笑>メール読んでる時点で、<笑>うん。どういうことって分からなかったので、ね、もう少しわかりやすく言ってほしいな。そうだね、うん。直球で言われた方が女性は嬉しいってことがわかりましたね。はい。はい。<笑> ということで、恋愛必勝法は絶賛募集中でございます。はい。私たちが面白いと思った必勝法は9位、段位を上げていきますので、ぜひ送ってください。うん、皆さん、いい加減、あの、私たちが上げたいというメール、送ってくださいよ<笑>送ってくださいなんかしょうもないのばっかり<笑>以上、平成最後の恋愛必勝法でした グレディオハワード・バイ・シノミヤグループということでエンディングのお時間ですまずはお知らせですテレビアニメ「かぐや様こ告らせたい天才たちの恋愛頭脳戦」は来年1月12日土曜日より MBS 東京 m x b s レ1 1栃木テレビ群馬テレビ中京テレビ テレビ新潟にて放送スタートです。もう1話までね、また、日が短くなりましたよ。ですね。うんうん。放送時間など詳しくは、公式ホームページかぐやトラブをチェックしてください。おい。そして、1月の5日土曜日に、 先行上映イベントを開催いたしますイエーイ皆さんたくさんのご応募ありがとうございましたありがとうございます12月の26日水曜日より、うん、当選者の方にのみハガキにて招待状を送っているそうなので。あらあら招待状皆さんポストをチェックしてくださいねチェッ ク, チェックそして、うん、今回の NG ワードゲーム<笑> NG ワードは<笑>キッチンでした<笑> ななんんででキッチンになったんですかだから年末ってなったら、うん、例えば大掃除だとか、うん、年末で帰るとか、うん、なんかあと、まあ、さっきちらっと出てたけど、うん、番組の名前とか、うんうんうん、年末の王道の番組とか、うんうんうんうん、あと食べ物とか、うん、出てきたんだけど、うん、それだと、うん、言っ ち, ちゃうから<笑>ちょっとまたそこから、うん、狙った違うところから攻めていこうっ て, 言って、うん、マニアックなキッチン。 掃除でキッチンってなったんだけど見事に乗っかってくれた<笑>ちょっとあの最初にあのなんか伸ばすすのちょっともうやめます<笑>最初の最初のトークで私はやられるということが分かったのでちょっともうある程度よしと思ったらもう流れに身を任せますこのどういうこと<笑>目が泳いでる<笑><あの笑>とりあえず年明け 年明けこそは必ず言わせないっていう目標です目標ですわ<笑><笑>かりました、はい、頑張ってください<笑><笑>そうですねそうだそうだそうえっ、ー、となんだうんでまず最後ということでえっ、ー、といよいよ私ような感じなのかなそうですね皆さん寒いのでうん気をつけてはい。風邪をひかずうんで招待状が来た方はうん風邪をひかずにねはい健康に健康に イベントに来てください。はい。私たちも気をつけましょう。そうしましょうはい。はいということでお届けしたのは、篠宮かぐや役、小川葵と、藤原千佳役、小原好みでした。また来 週,、ま、た来週平成最後の国レイディオ、パワードバイ篠宮グループ。この番組は、篠宮グループの提供でお届けしました。